はいはいはい、ちモちモです。いきなりステーキで裏技です。ご視聴ありがとうございます。ワイルドステーキの湯気が美味しそうですね。ボリューム満点ですよ。この茶色のバターを絡めて半分食べます。再加熱中です。再加熱から戻ってきました。 ご飯を慣らしますニンニクを入れます 次はソースを入れますジュージューってるいいにおいおいしそう混ぜて炒めます混ぜが弱かったかもー ジ ュ, ジュ再加熱するとお肉の表面がカリカリになって美味しいですご飯もカリカリで美味しいですお腹いっぱいですご視聴ありがとうございました